はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です今回ですねレムの中でもベスト版に名高いフィギュアを購入しましたはいモノタロウと書かれておりますけども別にモノタロウで買ったわけではなくメルカリまたはペイベイフリマどちらかで購入しましたはいドドンと、えー、2つセットのものをゲットしましたはい開けておりますはい左側が通常版ですねで右側がタイクレ版となっております両方とも開けますはいではですねこの見てこの箱いやーこの時点でもう名作っぽいよね AMP レムフィギュアというわけで上げていきたいと思いますはいダンボールカッターのダンちゃんでございますえこちらですねめちゃくちゃキレアでいるのでおすすめでございますはいオープンはいサイズ感がかなり大きかったですそして台座透明な台座にえ氷柱というわけでこちらを組み立てていきたいと思います足にはめ込みますはいこちらで完成でございますいやー存在感がすごいです いやあ、いいですね。でも、よーく見てください。このレムのポージングって何なんですかこのポーズ。よーく見てみたらなんかおかしなポーズですよね。ただ、めちゃくちゃいいです。はい、後ろ姿も様になっております。というわけで、タイクル版開けていきたいと思います。タイクル版はですね、この笑顔とカラーが違うバリエーションとなっております。はい、足元は完全に一緒ですね。 実はですね、こちらの黒い方のフィギュアなんですけども過去に一度出ておりまして今回ですねまた新しく出たというわけでゲットすることができましたこのカラー版はですね今回初めて出ましたいや本当にこれはですね大切に飾っておきたいと思いますそして監督ラボハウスにあるレブのフィギュア全て一度集めてみましたこんなにあったのちょっと自分でも引いてますそして見てほしいのがこの iPhone14ProMax の映像美表現 もうね、ね。ラーレスいいらない、ね、こんなに綺麗に撮れると誰が過去を想像しましたかスマホじゃなくてもこれはもう完全カメラですねというわけでこんなにたくさんあるレムえ実はですねこの後なんですけども増えすぎてですね間引きをしました多分動画で出すと思いますはい、ただこれ残念だったのはですねこの足場がですね結構外れやすいので 瞬間接着剤でがっつり貼った方がいいかなと思いましためっちゃ外れますはいというわけでですね監督の持っているレムフィギュアをですねすべてこのターンテーブルで回してみました、えー、おすすめフィギュア紹介していきたいと思いますはいこちらはですね枕を持っているレム結構古い方のレムですねただなかなか造形がですねはいこちらカラー違いでございます、えー、クリアパーツ素材のレムこれめっちゃおすすめですはいそしてこのレムなんかね肌が白くてめっちゃいいです はい、続きましてこちらも冬に飾りたいレムですねはいおすすめです、はい、こちらも冬に飾りたいえパックの着ぐるみを着ておりますはいそして水着、まあ、今の季節はちょっと寒いですねはいこちらのレムも結構お気に入りですねクリアパーツの使い方がうまいはいそして魔女のレム実は杖がありますけども紛失しましたそして憎きタイクレ版の服を着ているレムはいあとこれめちゃくちゃおすすめですね なんかいろいろパーツがすごいはい椅子シリーズ椅子シリーズはレムじゃなくてもおすすめでございますはいこちらはですねアニメのワンカットをフィギュア化したものです はいこれ最近聞いてたんですけども実はですね2つに結んでるんですよびっくりしましたはいこちらサイズが大きいんですけどもシワの造形めちゃくちゃうまいですはいそしてこちらはちょっとブライじゃないんですけど高級フィギュアですあこちらも高級フィギュアでちょっと時間がかかりないんですけどもはいこれおすすめでございますはいで監督の中では今までベストワンだったのがこちらのフィギュアとなっておりますおすすめですはいラムと語るともう最強ですねこちらも結構お気に入りのフィギュアとなっておりますはいというわけで紹介させていただきました はい、レム1体買うと増殖しますので皆さんお気をつけくださいでは監督ラボの監督でしたまた次の動画で会いましょう